ペアでショートプログラム、SP、周囲の三浦里二21、木原龍一、30、組イコール木下グループイコールが、137-05 点、合計 208-24 点をマークし、同種目で日本全発制覇を果たした。男子は SP、1位の三浦義しお、顔。 17、イコールオリエンタルバイオメグロヒダカイコールが自己新の18963点、合計十8 1 5 3点で、史上最年少17歳8ヶ月で金メダル。日本男子の優勝は2020年大会の羽生月弦以来、7人目。SP6 位の佐藤春。 19イコール名大イコールが合計25914点で銅メダルを獲得した。表彰台の一番高い場所でお互いの首に金メダルをかけ合った。陸流がまたしても日本初の快挙を成し遂げた。団体銅メダルと個人戦7位入賞の22年北京五輪から出る試合すべてで日本フィギュア界に新たな歴史を刻み続けてきた。 三浦は優勝できたことはすごい嬉しいと声を弾ませ、木原も二人で頑張ってきたことが結果に現れ始めていると頷いた。フィニッシュを決めた直後、木原は突然光に崩れ落ちた。龍一くんはいつも倒れ込むけど今回は激しかったので、高度、標高のせいかなと思ったと三浦。標高1800メートルと空気の薄い会場で、 体力の限界は超えていたが、ジャンプでのミス以外は圧巻だった。息の合ったスピン、軽やかなリフトを決め、観客から大歓声。キャラは、得点を待つキスくらいに張って向かい、あんまりちょっと記憶が、とすべてを出し切った。19年にペアを結成し、初めて出た20年4大陸は合計16750点で8位。 いつか上位3組が出席するプレスカンファレンスに来れたら、いいね1位のここの席に座れたらいいね、ねと誓った。そこから3年、合計得点を40点以上も積み上げ、堂々と真ん中の席に座る2人の姿があった。僕たちの結果を見て若い世代がペアを目指したいと思ってくれたらと、キャラ。 日本の強化、競技発展のため、まだまだ世界のトップを走り続ける決意だ。大きな目標もある。今季は、昨年12月の GP ファイナル、次大陸で勝ち、3月の世界選手権、埼玉、でも日本全員初優勝すると、国際スケート連盟、アイス主催の主要国際大会を同一シーズンで3つ全て制す、グランドスラム、を達成する。 日本勢は過去全種目を通じて達成者はいない。木原はここがゴールではないと通し、次は時刻で日本史上初の異業に挑む。小林、玲香二人に聞く。チャンピオンになった心境は三浦、三年前の8位からどれだけ私たちが成長できるかなって挑戦の試合だった。 細かいミスはすごいたくさんあったが、その中で自分たちのベストというか、やることができてよかった。標高の高い場所での演技はキャラ、コーチでの演技で、シンプルに空気が薄かった。本当にきつかったんですけど、会場の皆さんの応援が僕たちの足を動かしてくれた。本当に皆さんに感謝している。SP1 位の緊張は 三浦、どちらかというと SP の方がすごく緊張していた。フリーは、ウォーミングアップ中から楽しんでやるようにしていたので、プレッシャーはあまり感じないようにしていた。日本のペアとして歴史を作り続けている、こと。キャラ、日本人として初めて優勝できたことは、ものすごく嬉しい。本当にまだまだ頑張らなければいけないんだなと思う。 グランドスラム、国際スケート連盟、アイスーが主催するシニアの国際大会で、GP ファイナル、市大陸選手権、または欧州選手権、世界選手権の3大会を1シーズンで全て制すること。日本勢では全種目を通じて達成者はいない。世界では00ケラ01、02ケラ03年の男子シングルのエフゲニープルシェンコ、ロシア、や、 ペアでは06ケラ07年に猿行超紅白組、中国、らが成し遂げている。市大陸選手権、欧州を除く4大陸、アジア、北中南米、アフリカ、オセアニアの出身選手を対象として1999年に創設されたタイトル。20年2月の第22回大会、韓国では、 羽入結弦が初優勝し、男子で初めてスーパースラム、ジュニアの世界選手権 GP、シニアの五輪世界選手権 GP、イ大陸選手権の全制覇を達成したタップ。放置新聞社、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。